<笑>この仕事は排除するべきです足元に気をつけて逃げようこれが運命です<笑>おさわり禁止願望帝君の風邪だ するべきですね私たはこれが運命です水中玄関逃げようなんて思わないでよねギュッ瑠のように落ちなさい一緒に遊ぼうよ運命には逆らえません運命は水面に映る風だ 逃げようなんて思わないでよね。 禁止わせしようじゃないか逃げようなんて思わないでよね。 フン影のカラスが勇やをここだよ風だ走る火力全開ーボンボン枠だああふっえいっやいお嬢様の大瀬のふぅ逃げようなんて思わないでよねどっか 弾けろっはけ、い、し歌夜元風だ のまま に, 一緒に遊ぼうよ逃げようなんて思わぬ、うんぜんかいはじけった<ス><ス><ス><ス>ったたっふ歌よ意識のカラスがゆうやを求めたここだよ風だほっ特安<ス>花火<ス><ゴ> 禁止風刺しの宿分みんなは俺が守れ料理の時間だよ無害<笑><笑><笑>者禁止顔毛帝くんのために天動万象<笑>全力攻撃だ熱々でしょ師匠の技を食らっ この仕事は排除するべきですね剣余盤石くらえっみんながそばにいてくれるわそれっ燃えろ話が通じないならたくマリ で, でしょ天理長君。難攻不落部外者禁止風雪の縮分 全力攻撃だ本料理の時間だよ 料理の時間です